神奈川県人権啓発センターの TikTok のチャンネルがバンされてしまいました。もう事前警告もなしにいきなり消えてしまいましたね。TikTok といえば中国資本なんで中国共産党に逆らわなければいいのかなと思ってたんだけども、やっぱり消えてしまいましたね。やっぱりね、中国資本に期待しちゃいけないっていうことなんです。まあ最初からあんまり期待してなかったんだけども、なんか意外と早く消されてしまいましたね。うん おそらくですよ。 えー、法務省人権擁護局解放同盟。まあ、そのあたりから強烈な圧力があったんだろうというふうに推察します。ということなんで、まあ、とりあえず皆さん、あの、TikTok 残念ながら消えてしまったんで、えー、Twitter とかですね、えー、次元社のサイトを今後見ていただければいいかと思います。まあ、動画についてはね、他にも載せる方法いろいろあるんで、まだ続けるつもりです。で、この強烈な圧力といえばですね、えー、最近、あの、ブラック解放っていう、あの、 月刊誌があるんですけども、まあ開放同盟の期間誌の一つですね。これにね、えー、こんなことが書いてあって、えー、皆さん覚えてますか ？2021 年の1月。えー ブラック問題のね、講演会をやるっていうことで、まあ予告してて、まあ結局コロナの影響で中止になったっていうことがあったんだけども、まあその直前にね、えー、まあ主催者のマルシン・ショさんあ、パチンコ屋さんにものすごいね、解放同盟から圧力がかかってたっていうことを僕聞いてたんだけども、まあその内容かなりえげつない内容だっていうことがまあ書いてありますね。というかなんでこんなこと自慢げに解放同盟が書いてるのか知らないんだけども、 まず、あの、ホテルニューオータニが会場なんで、えー、そこをね、運営してる日の丸自動車。ホテルニューオータニってあれですね、日の丸自動車を運営してるんですね。日の丸自動車って言ったらね、もう鳥取じゃ有名なあの、バス会社ですね。あとタクシーもやってるんでしたっけ。 そこの、えーまあ、労働組合を通して圧力をかけて日の丸自動車の専務が、えー、ホテルに対して開催を見合わせるように指示でホテルの方は丸、えー、ルシン・さんにね、えー、辞めるように言ったんだけども丸、えー、ルシン・は強行するとそしてもしやるんだったらもう解放同盟はもうホテルの玄関で抗議行動をやるつもりだったんだけども えー、結局、えー、講演会は中止っていうことなんですねで講演会の表向きの理由は新型コロナウイルスの感染拡大だけどもこう逃走の影響が大きかったことを物語っているって言ってるんだけども、まあ、純粋にね、えー、講演会中止になったのはコロナウイルスが理由ですね。はい あのむしろねこういう背景を知ってたらもしかしたら僕やってたかもしれないっていうのはあるんだけどもでもねそのそんな解放同盟とは違ってねそのメンツとか維持のためにその迷惑かけるにもならない迷惑かけるというのも良くないんでまあコロナウイルスの件で中止っていうのは正解だったと だったと思いますでかわいそうにですねこのマルシン・ショージさんのこの件でホテルニューオータニだけじゃなくてもう、えー、とホテルモナーク鳥取鳥取県文化振興財団もうその辺りも圧力をかけてもう鳥取であの私の件を含めてですねもうそのリアル講演会っていうのをもうマルシン・ショージさんやれなくなって、まあ、相当なダメージを受けてたっていうことですね。 というか、やり方がえげつないですね。あの、これ書いてあるけども、あの人権擁護局はね、トットループに講演会の内容についてで電話で問い合わせていますってあるんだけども、いや、本当ですよ。あの、この講演の直前に、 え、法務省人権擁護局。まあ、正確には東京法務局だったかな。そこから僕にね、電話がかかってきてね、なんかその講演の内容について確認したいって言ってね、行ってきてですね。で、僕それに対して、いや、あんたね、自分で何言ってるか分かってるのっていうふうに僕、答えた覚えがありますよ。そんな、あの、戦前のね、特攻警察じゃあるまいしね、あんた自分で何言ってるのか分かってるのかって言って僕、あの、答えたような覚えがあるんですけども、 いやーでもこれでちょっとまた一旦が分かりましたね。とにかく凄まじいですよね。だから、その法務省がこういう、ああいう非常識なことをやったっていうのも、まあ相当、まあもう暴力的な圧力はあったんですね。だからもう完全にこの解放同盟っていうのはもう反社会的な団体ですよね、やってることが。というか、 なんかもはや人権を守るんじゃなくてもう戦前の特攻警察とかもうその辺りとやってることは変わらないというかもうなんか本末転倒というか、うん、なんかこの経緯を見てもう解放同盟っていうのは本当に駄目だなっていうことがよく分かりましただからもう解放同盟っていうのはもう一切もうあの言うこと聞いちゃダメだしまあやっぱあの法務省人権擁護局をも う, もう相手にしなくて正解だっていう。 感じですねということでね、そのまあ、こういうすごいことがあったっていうことです。うん、ということで、まあ、今後もね、ずっとこういうことを、あの、解放同盟は繰り返すつもりなんですけども、まあ、こちらとしては、ブラック探訪をやめるつもりは一切ないですので、まあ、先ほども言った通りですね、えー、自転車のサイト、ツイッター、えー、 続けけててフォローしいいただければと思います、まあ、このチャンネルのリンクからはもう TikTok の方は消しておきますのでただあのブラック探訪動画の日は消えることは絶対にございません。